はいどうも。丸メガネ、美人しか似合わない。<笑>はい、ということで、皆さん、ま一、あ、週間ほど前に、まあ、アレルギー検査をしましたよっていう動画を上げたと思います。まあね、その、アレルギー検査を受ける3日前くらいから、ニキビが4つ3つくらい出てきて、で、その前の日かなんかにパン2つくらい食べて、絶対俺小麦アレルギーな絶対俺小麦食べたから、ニキビできたんや。うわーと思って、 でもその小麦アレルギーっていう確証がなかったからとりあえずその次の日にアレルギー検査に行ったんですよまあざっと5日6日程度経ってついにアレルギー検査の結果をゲットすることができましたはいということであのー、このーアレルギー検査の結果を取りに行った時に普通に<笑>友達の YouTuber さんがおってえな何でいるんってなりましたでなんか普通に前回その 採血とかしてて検体を送ってで、今回結果だけもらうみたいな感じだったんですけど謎にね診察みたいになって1時間ぐらい待たされてで、診察料も取られるっていうねまあいいでしょう380円で済んだのでということで結果でございますはいまあ、今回受けたのがビュー39ビュー39ってことでね<音楽>まあその内容としてはその、まあ、あるのが ゴキブリとか、ガとか、ラテックス、バナナ、キウイ、リンゴ、ピーナッツ、蕎麦、卵白、豚肉、鶏肉、牛肉、ミルク、カニ、エビ、サバ、鮭、マグロ、ゴマ、米、大豆、小麦、犬、猫、マラセッチャ、アスペルギルス、アルテルナリア、カンジダ、ハウスダストヤケヒョウダニ、シラカンバ、ハンノキ、ヒノキ、スギ、ヨモギ、ブ大泡貝エカモガヤってものなんですけども、 の39種類をのアレルギーを分かるみたいなもので、小麦さえ分かれば、小麦、卵ら辺だけ分かればいいかなと思ってやってみました。で、結果を申し上げます。まあ、大体ね、僕は大体アレルギーはなくて、まずじゃあ、いきます。引っかかったものを食べていきたいと思います。これでね、僕の肌の原因が分かるということで、弱めのアレルギーがあるもの。 から発表していきます弱めのアレルギーまず最初は豚草っていう草なんですかねわかんないけどあこれも豚草っていうのも花粉ですね菊ク科のやつ豚草花粉っていうのもあるみたいですねで花粉症の一種やっぱ自分花粉症なので案の定引っかかってましたねでもう一つ弱いのがヒノキヒノキもねヒノキ風呂とか温泉とか行ったらよくあるんであれもダメなのかなアレルギーになっちゃうからでも まあ、数値的には全然低い。0.27 未満で陰性なんだけど、0.62。まあ、ざっと、ざっと2倍くらい。ざっと2倍くらいなんで、そこまで多くはない感じですね。で、今のがもうほんと、陽性ちょっとプラスくらい。で、次が、マラセチアっていう。結構前にね、マラセチア、マラセチア皮膚炎とかの紹介を結構前にしたと思うんですけど、マラセチアは心筋の一種、カビの一種で、 ワンちゃんの皮膚なのに住んでいる常在菌です。アトピーや他の皮膚炎なので、皮膚の抵抗力が落ちると胃腸増殖し、皮膚炎は悪化させる。まあ、カビの一種ですね。カビアレルギーみたいなところなんですかね。これが 2.08。2.08。まあ、結構高いですね。6、7倍くらい。正常値の7倍くらいあるの。ここから、ここからね、ちょっと、あの、陽性値がめちゃくちゃ高いものになっていきます。ハウスダスト1。 が、で6段階あるうちのクラスの 48.56 はもうすごいやばちやばちあれか誇りか部屋の誇りだからもう俺の存在みたいなものかなおいおいおいおいそれがまあ 8.56 そして次次が 7.647.64 これも、えー、6段階中44段階目のものでした ね、やっスギ花粉とかね花粉症なんで目が目が痒くなったり鼻が痒くなったりの原因はこの辺ってことなんです ね, ね、まあ、先に言っておくんですけど食べ物のアレルギー小麦や豚鶏卵サバ鮭とかエビとかのアレルギーは一個もありませんでしたもうここ1週間小麦を禁止した意味がね もうおご飯しか食ってなかったんですよラーメンとかも控えてパンも控え て, て1週間めちゃくちゃ食べ物我慢してたのに意味なかった小麦アレルギーじゃなかったしはいということでね多分こちらが自分のニキビの原因だと思っておりますということで測定値がなんと一番低い値の38倍なんとこちらヤケヒョウヒダニというダニでございますダニアレルギーでした太郎は<笑>ははははらね ダニアレルギーってことは、さっきちょっと調べてみたんですけど、まあ、ダニはそもそも、皮膚炎の元になったりとか、気管支電則、アレルギー結膜炎、アレルギー性便とか、そういうアレルギー性疾患の原因になっていて。で、ダニってね、どこにでも出没するものなんですよ。よう考えたら。問題。例えばね、布団とか枕とかを、めっちゃ高性能な掃除機とかで、ふわーって取ったりすると、ダニがふわーって出てくる。<笑> ちょっとね、今回このダニの数値がめちゃくちゃ高かったってことで今調べたところによると寝る時の寝具カバーでもうダニを防ぐみたいな棒ダニ寝具カバーとか棒ダニ剤とかダニを寄せ付けないカバーとかそういう寝具があるみたいでそういうものにちょっと買い替えてみたら変わるんかなと思うのでちょっとね買い替えてみたいと思いますそう想像以上のね数値が高かったので多分原因が。 わかりました。もう小麦とかはめちゃくちゃ食べます。これからも。パンも食べます。はい。だけど、ちょっとね、そういう、清潔面、まあ、清潔面っていう部分もそうなんですけど、普段の生活でも何とかを気にして、もうちょい生活してみたいなと思います。寝るときとかね、特に。はい。結果は、皆さんにお見せしたいと思います。はい、偶然ね。まあなんか、こうやって原因が明確になるとどう動けばいいかもわかるし、 何かに結果につなげたいので、原因を知ることが一番大事なのかなって、何事でもそう思います。はい、ということで気になった方は、アレルギー検査やってみてくださ い,、はい。39と36項目調べるものが、調べれるものがあって、まあ、ざっと5000円弱でできるかな。あると、ーと5000円ちょいと、あと診察料でできると思うので、気になった方は、やってみてはいかがでしょうかはい、ということで、太郎でした。また、次の動画で、会、はいましょう 僕の楽しみは